参加のウェルカム平田の皆さんです名古屋の端っこ西の平田学区からやってきました今日は学区自慢の秋祭りをテーマにみんなで協力してしめ縄を持ち上げますそれでは踊っていただきましょうウェルカム平田の皆さんですどう ぞ, どうぞこんにちは 入山陶芸祭 B タイプ大賞をいただきましたウェルカム平田です B タイプ部門大賞をいただいたのですが今回はメンバー全員で演舞を披露させていただきます<笑><っ><笑>それでは カンボが出ないところにウェルカム平田わらわらわらやってきますとウェルカム平田みんなにこりこいつもにぎわい一枚も踊りあたりはにぎわいこれが平田熱をろつっ名古屋の端っこいなかって大人も子供も集まって元気を出してせー ウェルカム平田の皆さん、ありがとうございまし た, ましたウェルカム平田の皆さんに、改めて